まあ、で、うん、おっとま、はい、ました弾かれましたたヘルメットをかぶってると麻酔弾が貫通しないのでデコイというフェイティーで今日は新しいデコイですの<笑>リお前どこまでん本当ですよそななに恨みあんのかみたいなね。<笑> はい、初めて見ましたもちょ敵も怪しんでますんでその間にちょっとホ<笑><で><笑>、えールドアップ無線機兵危ないんでねんこいつは全然怖 が, 怖がらないですね<笑><笑>、まあ、真っ昼間なんでね今ねちょっと打、ねね、た, た, た, <笑>たれてますけどねじゃあちょっとおばちゃ ん, おばちゃん<笑> 3連発ワンツース 小澤たるよおばさん、おばちゃん、おばちゃんのトリオです、ね、おばちゃんトリオ、くんくん言うてますよ。ねえ、レッツさん、まだ声聞こえますね。こえ、ね、これを見捨てるのかレッツ。ついてきてる、ついてきてます、ね、ついてきてます。レッツさん、可愛 い, い, い, い。なんか言うてるよ。ちょっと残念なまあのー、まあちょっとね、えー、やっぱミッション中なんで、えーはい、あのー、これ、ね、まあドローンでどうかな、えー、このアイテムどうか な,、えーうかな。気に入ってくれるかな。 <笑>ちょっとあの応募で知ってて、小林さん、気に入ってくれました。 えっとですね、クワイかなり重装備でまあ、えー、身を包んでまして、はいえーね、体力もかなりありましたので、ね、直接戦うのは、えーうね、手強い的なので、のでまあさっきのおばちゃんを交換して<笑>、えー、違う使い方をしたいと思いますけど、おばちゃんのガッキーに立ってるん、ね、これでね。レッツ大丈夫かなこれな。レッツ大丈夫かな。まさか。よかったですよ<笑> さすが は, はそんなおばちゃんの押し出しがあるんですかね。まあ、おばちゃんアタックですねおばちゃんの声、怖いですからね、pues、いいですからね、おばちゃんねはい、もう勝利、はいましたんで今度はえー、あの左手のアームの機能使います、はい、おおおおすごい お, ちょっとおばちゃん揺れてるお ば,、ね、おばちゃんね、おばちゃんは壊れました、ね、ロボットアームが